はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、チャレンジ動画となっております。でね、最近あの、チャレンジをすると、よくね、コメント欄で来ることがありまして、食べる量減ってるんじゃないのとか、弱くなってるんじゃないのって言われるんですよ。いやーね、一つだけ言わせてください。その通りでございます。というのも、やっぱりね、一定筋肉出てきているので、こう、チャレンジとか、まあ、時間制限があるものでね、こう、ガーって、 食べたりしなくなくるとストレッチをしてないのと一緒で胃がね硬くなってしまって食べる量はそんなに変わらないとしても短時間でねこう食べきるっていう能力が すすごくね弱くね弱なるんですよやっぱりねこの期間どうしても外出を避けていてチャレンジとかが減ってしまっていたので食べる量まあ時間っていうのかな弱くなってると思いますちょっとねこっからはチャレンジメニューは全力で挑もうと思いましてまあほぼほぼリハビリ期間みたいなもんですねということで、えー、今日のチャレンジは全力で挑んでいこうと思いますなのでちょっとね動画内食べる飲食のマナーとかね そぐわない部分があってもしかしたらね汚い部分出てしまうかもしれません、まあ、そういった部分ねあらかじめご了承いただきまして今回の動画ご視聴いただければと思いますでこのねリハビリとして今回訪れましたのがこちらの見えるかな千葉県にございますラーメン上月さんでございます 大食い系の動画とか普段から見ている方はね、このチャレンジメニュー知ってる方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、もちろんラーメン屋さんなんで、ラーメン屋のチャレンジと。で、量はね、他のチャレンジに比べるとそうでもないらしいんですけど、いかんせん制限時間がめっちゃ短いらしいんですよ。まあ今のね、この僕の早食いがあまりできない家の状態では、かなりね、リハビリには向いているチャレンジかと思いましたんで、今回はこちらに挑戦していきたいと思います。 はい、といととうことでただいま店内の方に入ってまいりましたで今回いただ、ね、くチャレンジメニューの説明なんですけれどもまず、ね、ラーメン自体は麺4玉ほどでスープ会員が条件となっておりますちょっと制限時間ががばらつきがありまして 一応12分以内に完食の場合今までねチャレンジャーが挑戦して失敗した分の料金がね全部キャッシュバックされるそうなんですよで15分で完食の場合2000円のキャッシュバックで20分で完食の場合は1000円のキャッシュバックだそうですまあ失敗の場合というかまあ前払い制なんですけれどもこちらは2000円となっておりますこのメニューねもうめちゃめちゃスープが熱いらしいのでチャレンジする皆様僕もそうなんですけどやけどにはねお気を付けください はい、ということで、えー、メニューの到着まで待ちたいと思います。おお、でかい。ちなみになんですけど、記録で言うと最短ってどれぐらいだったの？こっちらチャレンジャーさんがまだいなくて、はいはい。あマックさんが記録で九分十分十八秒。十分十八秒。うん 本店はは、いはい、ななあはいはい、はいさんが。こ、ね、これ分でいいですね。あ、ももよりっちの難ししじゃあ一応ね目標は10分を切る予定です。 スタートですはい、頑張ってください。いただきます Thank you. もうそんなってことです。<音声> 誤差です。ど う, う, ごすうすご。はい。熱、yeah.。いや。ああ。ということで一応ね記録の方は九分のえっと三十九秒か多分間違ってないよね。一応ねあの目標の記録とか最短のね。えー タイムは更新できました味はもうめちゃめちゃうまいです脂もしっかりあるし濃厚な、ね、味噌の味わいもしてほんのりねちょっとピリッとした唐辛子の辛みも効いていて北海道味噌ではないんですけど、まあ、ちょっとそれに近いね脂のいっぱいある濃厚系ラーメンっていう感じでもう味はめちゃめちゃ美味しいただこうやって油膜がちょっと熱い分全然冷めなくてそもそもねスープ自点もかなり熱く仕上げているので これはね、やばいです本当にあの、このチャレンジ挑戦する場合はしっかりとねお水とかを飲みながらやらないと本当にやけどすると思いますのでその辺りはね十分注意して怪我のないようにねチャレンジをしてみてくださいもしあの、お店さんがよろしければなんですけど僕基本的にチャレンジメニューって。商品とか 無料っていうのはな、はいまあ、しにしてもらってできれば基本的におしゃれさせてもらってるんですねで逆にこういう動画とか見て、はい、今後あのチャレンジする人とかがそのキャッシュバックでもっと持ってってもらったら僕も嬉しいので、はいはい、あのおしゃれ気をさせてもらって、はいはい、僕の分ちょっとキャッシュバックのもさせてもらってよろしいです か, あ, かりすありがとうございま す, いますいいよかっ た, いいか っ, た、はいはい、ってことなんで、えー、そしたら賞金の方、う、まあ、僕の分もねキャッシュバックになりますんで、うん、ぜひね次のチャレンジも皆さんあの楽しみに、えー、挑戦しに来てください はい、ということで。以上ラスカルからでした。<笑>じゃあ、ね。